はい、骨盤調整小屋ヤトレーナーのゆきです今日も一日お疲れ様でした一日一回ご自分の体のことだけを眺めてあげて癒してほぐして鍛えていきましょう今日は足のむくみを取ってあとはお腹ちょっとキュキュッと鍛えていきますよゆっくりじっくりやるだけでもう本当にねこの辺すごく変わってくるのでぜひ一緒にやっていきましょう 転がっていただいてまずはほぐします右足を伸ばして左足立て膝つきましょうかかと少し持ち上げますで右手まっすぐ上に手のひら天井向きましょうそしたら息を大きく吸いながら右のかかと真下にまず足だけぐっと真下に蹴ります床浮いたままねでそれキープで右手まっすぐ上にぐっと伸びて伸びて伸びて伸びてこの肋骨と骨盤の間離していきましょう で口から吐いてふーって脱力します。でこの脱力することで自律神経のバランスがすごい整うのでもう超わざとらしくはーってやっていきますよ。じゃああと2回いきましょう。右のかかとを上げて息を大きく鼻から吸って吐きながらかかとぐーっと蹴ってこれキープで右手まっすぐ上にぐーっと伸びて指先までしっかり伸ばしましまょょうもうもちょっと伸びてて口から吐いて脱力しましょう。 左手で右の手首掴んで右のね体側をしならせていきますね弓矢のようにしならせましょう右のかかとを少し浮から浮かせて息を大きく吸って足は一緒ですかかと真下にグーッと蹴って内くるぶしの下で下蹴りましょうこれキープ左手で右の手首を左に左に引っ張って右の肋骨しっかりと開いてさらに肋骨と骨盤の間開いていきます右の肩の力抜いちゃいましょう口から吐いて圧力します 体全体の力全部抜いていきますねはいそうしたら足反対にして左のかかとを少し床から浮かせて息大きく吸って内くるぶしの下でかかと真下ぐーっと蹴り続けますで左手まっすぐ上にぐーっと伸びて伸びて伸びて伸びて伸び て, 伸びて口から吐いて圧力しましょう はいそれではもう1回左のかかと少し床から動かす息大きく吸いながら左足真下にぐっと蹴って蹴って蹴ってそれキープで左手まっすぐ上にぐっと伸びて肋骨と骨盤の間を伸ばしていきます口から吐いてだ圧力しましょうはいそうしたら右手で左の手首をしっかりと掴んで。 足は一緒左のかかと少し浮かせて息を大きく吸ってかかと真下にぐーっと蹴り続けます内くるぶしの下で右手で左の手首をひ右に右に引っ張って左の脇の下大きく開いていきましょう左の肋骨開いて口から吐いてで圧力しましょうそうしたら両方の膝裏伸ばしていきましょう股関節から動かします しっかりとつま先ピンと天井に上げてもも引き上げていきます。1、2、股関節から動かします。3、4、5、6、7、8、9、10右が上両膝ちょっと曲げて吸って吐いてお尻アップします。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0お尻下ろしましまょう。はい、そしたら今度左が上です。両膝の裏ピンと伸ばして、せーの、1、足カチカチ、2、3、4、5、股関節から、6、7、8、9、10、左足が上、両膝ちょっと曲げて、吸って、 吐くときに骨盤底筋、膣もぐーっと引き込みましょう。そしてお尻アップ、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0、お尻を下ろしましょう。あともう1セットいきますよ。右足が上、つま先ピーンと立てて、ももかい、せーの、1、2、3、4、5、6、6、 6 7 8 9 10両膝ちょっと曲げて、チツぐーっと引き込んで、吐いて、お尻アップ、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0、お尻下ろしましょう。ラスト1回、左足が上、つま先ピンと立てて、1、 2 3 4 5 6 7 8 9 10両膝ちょっと曲げて秩引き込んで吐いてアップ109876543210お尻下ろしましょう。 はい、そうしたら、両足を、今度はやっぱり右を交差して、今度膝曲げちゃいますね。はい、そうしたら、息を大きく鼻から吸って、吐きながら、口から吐きながら、チツぐーっとまず引き込みます。おへそ背中に引き込んで、それキープ。で、ゆっくりと横に倒していきます。左の肩が浮かないとこまでですね。で、吸ってゆっくりと戻りましょう。 吐いて左に倒して右の肩が全然動かないところまで腕には力入らないですよはい吸って戻しましょうこれ10回いきます手ね真横でもいいですね三、吐いてでもね腕は全然力入ってないですよ吸ってゆっくり戻る4お尻のね膣のこの引き込む力忘れないで 吸ってゆっくり戻る5を吸ってゆっくり戻る6しっかり吐いて吸ってゆっくり戻る7吐いて吸ってゆっくり戻る8吐いて 吸ってゆっくり戻る9吐いて吸ってゆっくり戻る10吐いて吸ってゆっくり戻ったら吐いてゆっくりと右に倒して筆引き込みますおへそ背中10987654321 ゼロ両足戻しましょう。このまま反対いきますね。息を大きく吸って、下ろして一回休んで、あとやっていただいてもいいです。はい吸って、吐きながら左に倒れましょう。秩引き込んで左。腕力入ってないですよ。はい吸って真ん中、二、吐いて、右。 息全部吐き切っておへそ背中に引き込んで膣は引き込みます吸って真ん中吐いて左吸って真ん中3右ん4右吸って真ん中5を左 吸って真ん中、六右。息吐き切りますね。吸って真ん中、七左。吐き切って、吸って真ん中、八右。吸って真ん中。 九左十右左の肩が全然離れなくて腕にも全然力が入ってない状態はい、吸ってゆっくりと戻りましょうはい、そしたら両足下ろして左右の床にお膝を閉じたままパターン と倒していきますはいいかかがだったでしょうか、ね、足のむくみもね取れてお腹もこのウエストの方も少しキュッと使った感じあるんじゃないでしょうかこうして一日一回だけでもいいのでご自身が生まれてきた骨盤に意識を向けていただいて今日一日頑張ってきたご自身を癒してまた明日 元気に笑顔で始めていきましょうそれではまた